はい、えミ、ー、サとオーシュレッジファームのコニカンです。ということで、あの、早速、ヒナが生まれたので、ヒナ社に新しい子が入りました。上の経過観察います。これからどんどんヒナが生まれてきて、忙しさが 半端じゃなくなります。動画投稿の頻度も、どうにか、ね、保っていきたいです。暑い。この部屋は暖かいですね。ひ, ひなが、快適に照らせるよう、部屋の温度を暖かく保っています。現在の部屋の温度は 25.8 度。 湿度は 19% 懐かしい1年ぶりだ書いたねこんな感じで私はの中の記録を書くわけなんです今日は 6月の時は約で50分ぐらいかな曇り。気温は 25.7 度湿度は 17%、はい、西の34っていうところに。 区画をつけて、今は、ひなを入れてます。はい。懐かしいな、ね。こうか。これを使って、ここだ。あそこか。はい。皆さん、あそこの区画の中に、ひながおります。 入ります。行きます。あのね。ちょっと待ってください。見えますか。ちょっと暗いけど。暗いけどね。昨日、生まれたであろうさんは。昨日連れてこられたのかな。 しかいないですけどこれから触れていきます2 9 4 2点4はい 29.4 と 26.4 はい、この差をね、ここに書くわけなんです。26.4 と 29.4。うん。いいんじゃないですかね。でも餌あげたの、あげ始めてるんだ。餌あげ始めてるらしいですね。 はい、まだ餌にはあまり手をつけていないようです今ちょっと暗くてね見えにくいかと思いますがはいこちらに3羽いますナンバーワンナンバーツーナンバースリーですね はい、今、農場長が水持ってきています。こんな感じで、餌を餌食べを見流します。まだ動いてないみたいですね。こうやって、もう餌食べたりするんですけど、 まだ全然動かない感じですよ。まあ、こんな感じです。あ、本当だ。はい。見えますかね。あの。ちょっと白くなってるところが。なんのふんですって。 ちょっとずつ動いて食べて、糞をしているみたいです、うん。はい。ということで、今日のヒナの観察でした。うん、皆さん、ヒナの観察。おっとっとっと。ちょっと。え、動画がちゃんとわかってるのか、きれい。偉いな。ですね、こんな感じで活発に動いてくれそうです。皆さん。 チャンネル登録、高評価お願いします。今後も、そうですね、僕らの作業とともに、ひなの様子についても発信していくので、ぜひチェックお願いします。それでは皆さん、この辺でバイバイ。